踊らせていただく曲「昇、え、華、ー、のふるさと」をモチーフにさせていただいております本来ですと昨年の8月に高知のよそこい祭りで、えー、よそこいのふるさと高知で披露するはずだった曲、えー、今日ここ関東でお客様の前で初めて、えー、お披露目をさせていただきます、えー、皆が心にあるそのふるさとを思い描きながら踊ります 見てくださる皆様もこの演舞から皆様の心の故郷を少しでも感じていただけたらすごく嬉しいです。一生懸命踊ります。よろしくお願いいたします。 So ありがとうございましたいませんか